ヤマヤマヤマケン TV It's Showtime! どんヤマケンですマンジー今日はよ平成最後つうことでタイマー貼りてえと思うでそいつと今日はタイマー貼ってくからよろしく俺のタイマー相手出てこいよ こいつだよこいつそのまんまグレープまあこいつら3兄弟なんで怠慢じゃねえかもしんねえけどよろしくでこいつらの中に1人だけすげえ尖った超酸っぱいやつがいるんだよまんじじゃねえかよで俺が1つずつこいつらを食っていって最後に超酸っぱいやつが残れば 俺の勝ちもし途中で酸っぱいやつを食っちまったら俺の負けタイマンハンベ脱走しやがったぜ俺の実力にビビって一人脱走しやがったぜじゃあまずはドイツとタイマンてやろうかな サめサッサッサッサッサッサッサッサッ 余裕だぜなかなかフルーティーな味してやがるじゃねえかよ次いただくぜもしこれで俺が決めちまえば俺の勝ちだからよ いいのお前だサイマーハンベーズ<咳>酸っぱー い, いやだもう